ははい、えー、皆さんこんこにちはサルです、えー、今回はですねセカンドストリートから新商品として販売されているグリルホットパン1枚専用、えー、こちらを紹介したいと思います、えー、結構気に入ってます、えー、もう購入してですねかなりあの毎朝使ってるっていう感じなんですけど、まあ、何がいいかってですねあの今まであのホットホットサンドメーカーってあのパンを2枚使う が多いいじゃないかと思うんですけど、えっと、あれだとですね、もう 多, 多すぎてですね、余っちゃうしですね、あの、余って置いといたら冷たくなってですね、美味しくなくなるので、絶対こ の, あの1枚でできるやつが欲しかったんです。ただ、あの1枚のやつって、4W1H さんとかあってあの、いいんですけど、あれ1万円超えてまして、定価5000円ぐらいなのになんか Amazon で高騰しちゃってるんですね。まあ、それはちょっと嫌だなと思って。 っていう時に、えー、これをですね、セカンドストリートで見つけて、まあ、1430円です。あのー、まあ、これでもしね、いけるんだったら、えー、もう絶対いいなと思って買ってみたところ、まあ、大正解でした。はい。ということで、えー、前置きになりが、ま、長くなりましたが、紹介していきます、えー。注意事項としてはですね、えー、取って内部に、えー、水が入ると調理の時に熱くなるので気をつけてくださいね、と。 えーまあ、あんまり取ってないのに水が入る感じしなかったですけどねあとまあフッ素加工してるので、まあ、火力は中火以下で使ってくださいというふうなことでしたこれ1430円めちゃくちゃ得だと思います、えー、株式会社ハックということはあのキャンドゥのこれと同じとこですねとなりますじゃあ早速開封していきます基本的な機能は全て揃ってるって言って過言じゃないんでしょうか 割としっかりした箱の中に、こんな風にあのプチプチと、何ですかね、乾燥剤が入ってまして、モンターナっていう、これいいのがですね、表と裏でこんな風に色が違うんです。ですから、あ、あもうこっちは焼いたとか、まだこっち焼いてなかったとか、途中でですね、ちょっとあの焼き加減見たときに、あ、ちょっとグレーの方がまだあの焼き目が少ないなとか、意外とですね、わかんなくなるんですね、私だけかもしれませんけど。 ということで、色が違ってるのは、ちょっとこうおしゃれ感もあって、めっちゃおすすめです。あの作りはむちゃくちゃいいですね。あの取っ手はあの樹脂ですけど、この絵のところはステンレス。そして、焼き、焼く鉄板、鉄板じゃないですね。アルミですね、これね。すごくだから軽いんですね。あの鉄のホットサンドメーカーって、ずっしり重たい感じすると思うんですけど、も全くそれの半分、半分ぐらいじゃないかなと。 えー、っていうぐらい軽いうら軽ですでこんな風にあの2つに分けることができますのであの2枚のフライパンとして使うことも可能ですどっちか と, いうときちっと固定されてる感じで、まあ、一部分でしか特定の角度でしか外れないような作りになってますね、まあ、それはちょっと人によって好きくらいあると思うんですけどね多分私もそのうちあのどこででも外れるようにあの切っちゃうと思うんですけど、まあ、今はこんな風にして使ってます、まあ、フッ素加工があってこう斜めの あの焼き目がつくような加工がされてます焼くときはですね内側が1 3 5センチで縦が5センチぐらいだと、まあ、ちょうど収まるので、まあ大きいウインナーとか目玉焼きだったら2個とかですね全然焼けそうな感じですじゃあちょっと実際に作ってみましょう、まあ、私の作り方は正解がどうか分かんないんですけどえまずこんなふうにマーガリンを入れましてで私8枚切りとかのパンあのパンが薄い方が好きなので えー、こんな感じで入れますで中にはですねなんかいろいろ入れるのが楽しいと思うんですけど、まあ、ちょっと今回はスタンダードなスタンダードでもないですかねあのー、昨夜焼いてたピーマンとかウインナーとかあとあのツナマヨに、えー、卵で和えたペーストみたいなのもありましたので、まあ、残り物なんですけどちょっとそれをいっぺんに全部入れてですね大抵 い, いつもこう具を入れすぎて後で後悔するんですけど まあちょっとはみ出さないようにここが一番難しいですねあのー、具をなるべくこう横に避けながら私の食パン普通のサイズだと思うんですけど若干左右に隙間があるので、まあ、はみ出るなら左右に出てくれた方が、まあ、焼けるのでいいかなというふうに思ってるんですけど、まあ、こんなふうにグッとしていきますこ握った時のですね感じもよくってあのー、はいきちっと締めるとこうロックがかけれるんですけど とってもいい感じですねとっても柔らかすぎず硬すぎず、まあ、いい商品だ な, なと思いますで、えー、説明書によると、まあ、片面を1分ぐらいと書いてました私だいたいですね中火か中火よりちょっと弱めぐらいで片面1分半ぐらいするのが好きですなんかあの中が中がしっかりとこう温まるというか焼けるというか火が通るというか そうしようと思うとなんか弱火で長くやった方がいいような気がしてますが、まあ、そこは人それぞれ好みによると思いますちょっと一緒にあのコーヒーアイスコーヒーも飲もうと思って、えー、今日はあのガスバーナー2つを使って湯を沸かしてますはい、えー、どうでしょうまあこんな感じですねも う, もう失敗がですねあんまりないですねちょっと焦がしちゃうことあるんですけどまあ焦げても少々ならですね 別に人に見せるわけでもないし、あの、いけますので、本当ね、簡単ですね。まあ、万能調理器具じゃないでしょうか。そんな風に思います。えー、いろいろ焼いて食べてみても面白いと思うので、なんかたこ焼きとかですね、焼きそばとかですね、ほ、まあ、本当に、うん、結構いいんじゃないかなと思います。まあ、こんだけ小さくて軽いので、えー、どっかに持ち出すときにも、まあ、負担にならないと。 ということでえー、1枚専用このソロのグリルパンですかねいいと思いますちょっと切って食べてみますあの 4w1h みたいに縁がですねしっかりとこうなんかのなんていうんですかね押さえつけられてるわけじゃないので食べてる時にだんだん具がですね外にはみ出してくることが多いんですまあ具 の, 具の入れすぎっていう話もあるんですけどねなのでこうやって切って食べた方が私は食べやすいかなと思ってます 毎, 毎朝ですね、もうほぼほぼ毎朝なんですけど、なんせ簡単なんでですね、これいいですよね、簡単だけど、まあなんかこう、肉と野菜と、まあ、炭水化を打つとバランスよくですね、あの美味しいですし、はい、こんな感じです。ということで、えー、とってもおすすめですあの。気になる方はセカンドストリート、アマゾンでもありましたけどね、 挑戦してみてください。今回は以上です。ツイッターも再開しています。よろしくお願いします。